皆さんこんにちは今日もみんなでラッキーズッキー AKB48 チーム K 所属のズッキーこと山内瑞希ですこのチャンネルは繊維、樹脂化学品、建材分野を支える企業旭化成アドバンスの提供で視聴者の皆様の暮らしに役立つアイテムや情報を紹介していく番組です今回の配信も私山内瑞希が MC を務めさせていただきます 前回前々回に引き続き旭化製株式会社が製造販売しているプレミアムストレッチファイバーのブランドロイカと旭化製アドバンスが展開する生地の総合ブランンドエコセンサーのご紹介になります第3弾の今回は今ファッション業界でも課題になっているサステナブルに関するお話を聞かせていただきます。 アドバンスのささんん中山よよろしくお願いしますよろしくお願いしししくくおお願願いいまますす私たち AKB48 の曲のタイトルにも使われている「サステナブル」「持続可能な」といった意味なんですけどもこの YouTube チャンネルでも何度も出てきていますしすでに皆さんも聞きなじみのある言葉だと思います地球の環境に配慮するためフロイカはどういった取り組みをしているのでしょうか ファッション業界では、不要になった糸や生地、衣類品が大量に廃棄され、問題となっており、リサイクル促進が世界的に課題となっているのです。実は、ロイカは本来なら、破棄する不要な糸を原料として再利用したロイカ EF というリサイクルストレッチの糸を展開しています。ロイカは機能を持つ糸も多数展開していますが、サステナブルな糸の開発にも力を入れています。 これからのファッションに必要とされているサステナブルな糸や生地の開発はアサイカセアドバンスも力を入れている分野ですアパレル業界と切っても切り離せない環境問題への取り組みをされているということが分かりました具体的にどんな展開をされているのか詳しく教えてくださいはい今アサイカセアドバンスではサステナブルな生地の総合ブランドであるエコセンサーを展開しています 様々な環境に影響が少ないと言われる糸を使用して生地を作っていますベースとなる糸がサステナブルであることはもちろんですが組み合わせるストレッチヤーにも配慮しこのロイカ EF を使用した生地も展開しています生地にサステナブルな糸を使用することで環境への影響をできるだけ少なくしようと考えているのですご説明ありがとうございましたはい、主にエコセンサーはどんな製品に使われているんですか はい、現在インナーやレッグ、アウター、スポーツなど幅広い用途で展開していますが特にスポーツ分野ではアパレルメーカーのサステナブルに対する意識の高さからこういった生地の要望が高まる傾向にありますこちらをご覧くださいこちらのパンツはベースの生地がリサイクルナイロンでストレッチヤーンにロイカ EF を使用しています スポーツ用の生地として必要なストレッチ性を保ちながら環境にも配慮しているのでスポーツのトップブランドでも採用されていますロイカ EF を生地の縦横の両方向に折り込むことで生地が360度伸縮するようになり体の動きにフィットしやすく快適な着用感が生まれます百聞は一見にしかずですこちらの動画を見てくださいすごい縦にも横にも伸びてますね そうなんです織物はニットに比べて縦横には伸びにくい特徴を持っているんですがこちらはニットのように生地が伸びていますよね縦横に伸びるのでこれが着用した時の快適性にもつながる大切なポイントなんですはい、次にこちらはエコセンサーのニットタイプの生地を使用したレギンスですこのエコセンサーのニットタイプの生地は体にフィットするスポーツアンダーやタイツなどに使用されています ベースの素材はリサイクルポリエステルでそこにロイカ EF を組み合わせていますすごい動きやすそうですねフィット感とサステナブルを両立させている商品なんですねこのように用途に合わせて織物にしたりニットにしたりと素材を分けているのです世の中にある素材がすべてこのように環境に影響の少ないものになるといいですねアサイカセアドバンスはこれからも環境に優しい素材を作り続けていきたいと思っています 医療の中でロイカみたいにストレッチ性のある素材も大切なんだなっていうことを知りましたしロイカは地球に優しいっていうのがポイントだなってすごく素敵だなと思ったのでこれからはお洋服選ぶときはロイカにも注目ししなながら選びたたいいと思いました今回は見た目や機能性はもちろんサステナブルの観点からファッションを考えるいい機会になりました。 ちさん中山さん本日はありがとうございましたありがとうございまし た, ましたチャンネル登録とよかったらいいねボタンもお願いします以上 AKB48 の山内瑞希の MC でお届けしましたまたね